はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、初の新居からの撮影となっております。いやね、めちゃめちゃ引っ越しが大変だった。腰いかれるかと思いました。<笑>で、今日の動画なんですが、ナッシュという商品を提供している会社さんから案件をいただきました。ありがとうございます。<笑>いや、ありがとうございます。<笑>こちらのサービスなんですが、 低糖質や減塩でカロリーなんかも控えめな健康的な冷凍食品を提供しているサービスを行っておりましてやはり僕ら大食いだと普段のね撮影はあまりにも不節制すぎる<笑>その分ね僕に関しては普段は撮影がなければ一般的な食事量以下かもしくは食べないなんかも結構あるんですよ なので、今日は一日大食いをオフにして、ナッシュさんのね、健康食品を家族と食べていこうと思っております。今回はね、いろんなお弁当系だったり、パンとかデザートとか、そのあたりの食品を数種類いただいたので、ちょっとね、これから冷蔵庫に行って、そちらのね、メニュー確認したいと思います。よいしょうということで、ただいまね、キッチンの方に移って参りました。もう、うちの 娘がお腹すかしすぎて、欲しいのをね、酒に食っているんですけど<笑>。ひとまずね、今回送っていただいたナッシュさんのメニュー見てみましょう。で、今回送っていただいたラインナップ、こんな感じでございます。こちらがニンニク醤油唐揚げに。2、4、チキンと半熟卵のカルボペンネ。ほい。で、ロール、はいはいはい、こんにちは。で、続いてこちらのロールキャベツのチーズデミに、 ウマダレペッパーチキンと、で、イタリアン餃子のポルチーニソースに、チリハンバーグステーキと、で、ここら辺にあるふすまパンとか、まあ、スイーツ各種もね、いただいております。はいうん、うまい。 こんな感じで本日お送りいただいております。で、このナッシュさんね、まあ基本的には定期購読になるんですけれども、6食、8食、10食から選べて、10食を選ぶと1食あたりの金額がコンビニのお弁当とかとほぼね、変わらないぐらい安いものになってまして、どのこのお弁当のメニューをとっても、糖質が 30g 以下、で塩分の方が 2.5g 以下と、まあね、これ3食とっても全然ね、いい。 <笑>体にねめちゃめちゃいいんですよ、まあ、いろいろねちょっと種類があるんで早速ねうちの奥さんにどれ食べるか聞いてみますかってことでどれ食べるロールキャベツかなロールキャベツこれも気になるけどねチリハンバーグチリハンバーグも気になるじゃあ俺がチリハンバーグにしようか気になったら、うん、ううチリハンバーグにして、うん、どうするもう一個ぐらい温めるこのチキンと半熟卵、うん これだったら食べれるもんね多分ねあそうねうんだからとりあえずこれ温めちゃおうかな、はい、先ペンに温めて食べれるようにするあそうだねうんんもうすぐ何芋食ってんの欲しい芋分けてくれない健康的ですねあなたちょっとねこれ今1品目温めてる最中にこれねふつまパンも解凍してありますん、ね、でこれねちょっと先に食べちゃおうかな手あげてんじゃんもう<笑> 食べちゃうお 皿, ちょっと待ってお皿はいよよしスマーパン食べる食べる<笑>ういどうぞ一へ<笑><笑>よく食ったね、あんたへいしいへ、まあへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへすへ あ、うまい、うん、変な全粒粉の臭みとかないでうん、うんうんうんうん、スカスカ感全くねえよ、うん、めっちゃ食べてるじゃんあんた、うん、うまい、うん、<笑>ニコニコだねだいぶがっついてますねお姉さんと<笑><笑>いうことでね ひとのこれチキンとあっつ食べてきた年品目ねチキンと半熟卵のカルボペンで完成したのでちょっと開けていきましょうこれ、うん、よっめっちゃうまそうなね香りすげえいいこれねカルボペンで中身こんな感じっすね、うん、めちゃめちゃ本格的じゃないこれいい席の飛行機で出る機内食ぐらい 隕石の飛行機ってない<笑><笑>分かんないけど普通のねちょっと先食べてよはいいただきます、うん、<笑>いうんうんうまいうまいあも食べたいのねはいはいはいちょっ、まうん、どまた熱いよ夫婦でお父さんも食べていい一緒にこれちょっといただきます、うん、熱いあーうま これで全部で四百キロカロリー弱よ。ね、一食ですごいよね。粉濃厚なのに、うん。かなりソース濃厚よ、これ。うん。うん、あ。うんの、これラタトゥイユだ。うん、うん。うまいよね、うん。どう。いい感じ。めちゃめちゃ頬張ってんね。お姉さん。うん、う, ん、うまい。うん できたこれ2品目ねロールキャベツのチーズデミでございますねめっちゃうまそうなんだけどすごくないこれおおめちゃめちゃ本格的じゃないこれねロールキャベツでございますがこれねかなり本格的っていうかめっちゃ熱そうなんだけどねうん、うん、うまい あ、こっこ、うん、あ、うーんあ、これだこれうまあ、これめちゃめちゃうまくねキャベツとろとろなんだけど、うん<笑>うん、あ、うまいな これうまいな。なんか、案件だとか、忖度なしでいいかも、うん<笑>で。今の健康食っていうか、こんなに味しっかりしてんだね、うん。味濃いね、うんうん。物足りなさは全然ないけど。 昔だとねなんかこう「うん?ん」みたいな<笑>そもそもなんか和食のイメージやっぱ日本だとああ和食多かったね最初の頃とかはなんかペンネも入ってくるけど量はさ多くないじゃんうんそうだねその分あのチキンが入ったりとかうん、なんかすごいバランスはいいよね確かに胸肉だしねうん、うん、めっちゃ食うじゃんペンの食べ方<笑>お箸にペンネ通さないでよ<笑>はい最後できましたよこれラストね チリハンバーグステーキだそうですよ、ね、ハンバーグ食べたいの熱いかも、辛いかもねあ、そはチリだからな、うん、すごい立派なハンバーグいやものすごい立派よこちらがね、このハンバーグなんですけど一個ね、すげえでかいのよねこれこれちょっと比較対象がわかんないんだけど見えないから比較対象がなさすぎてわ か, かりにくいんだけどまあね、かなりでかいよ一個は どうぞどうぞ一口目あ肉汁すげえうん、うん、あ辛くないうまい、うん、うわ肉汁もったいないなこれよよ よ, よ, よこんな感じでございますねめっちゃ熱くないこれ あ、でも、うん、ロールキャベツより は, よりはうまっうまっ全部さソースおいしいから、うん、スプーンでやっぱ食べたくなっちゃう最後ねそうねソースごといきたいね、うん、でもほんとにこれ塩分も少ないからさか子供と一緒に食べれるよね、うん、あんたいっぱい食べてるからねよ そしたらどうぞ、ハンバーグお肉だよ、お 肉, でお肉どうおいしいうま答えてくれ答えてくれない<笑>枝豆のポテサラおいしいうん、おいしいうんおいしい、うんいや？ハンバーグ無くなった、うん、あどうぞあんた、どんだけ食うのよ<笑>うん うまあ、うまいね。うまいね。最近の健康食ってすごいな。うーんじゃあ、デザート最後もいきうか。うん。じゃあ、これデザートでございます。デザート。ロールケーキだね。これ見えるかな。じゃのロールケーキですね。曲げるね早いね、あなた気づくの。じゃあ、これ一個食べる。お姉さん、デザート食べますか。冷たっ。アイスみたい。や、う、つんはい。という、ね、じゃあっとこれいただきます。うん。うん、うん、うん。 うんうまっうまいねこれ、うん、ああいいわこれ今日はたまたまさ今日はあの半解凍になってるけど、うんうん、半解凍でもうまいね、うん、アイスっぽくて半解凍でもシャリって感じにはならないからねうんすごいねすっごい食うねあんたいやちょっと改めてめちゃめちゃうまかったけどごちそうさまでしたごちそうさまでしたあとんかこれ弁当のやつゴミ、燃えるゴミでいいらしいよ全部うーん うん。片付けはすげえな、ね。うーん。ということで、ただいまね、ナッシュさんの健康的なね、お弁当やスイーツ、まあ、家族でね、食べたんですけど、どれもね、めちゃめちゃうまい。まあね、動画内でもお話ししたように、健康食とは思えないぐらいの満足度、どのお弁当を食べてもあって、うまかったね。美味しかった。これ全部美味しかったよね、ほ、うんとに。美味しかった 満足度すごい高いねこれ俺別に普通に1個で十分だもんなうんそうねうん男性でも全然足りるんじゃないかなで今日はねこの動画を視聴していただいた皆様の特別限定ということでクーポンをね発行していただきましたこのクーポンを使うと全セットね初回購入時に3000円オフになるということなんで是非ね気になる方は概要欄からこれなしさんのねホームページの方飛んでみてください で改めてね商品説明をさせていただきますと、このナッシュさん、糖質が 30g 以下、塩分が 2.5g 以下とかなりね健康的な1食がとれますし、ラインナップも約60種類以上。もうなないののよよあなた今エンンディングなのよ<笑>ラインナップはね約60種類以上ありまして、6食、8食、10食と、まあ、3種類から選べる定期購読コースになります。 ぜひね、これほんとにこのお弁当おいしいので皆さんもね那須さんお試しください毎週2商品は新商品が登場しすぎるんだって飽きないゃこれズブズブになるよちょっと今は待ってこれはズブズブになるね頼み出したらねで、なんかねチラッと見たら1食あたりだい五百い599円ぐらいなるらしいんですけどこれねホームページに記載してある感じ これね見て食数によって金額が変わってくるんですけどまあ、10食になるとよりねお得にお安く買えますのでぜひね皆さんもこのナシさんお試しくださいそんなに食う片付けない限りでちゃんと食べたい<笑>いやーまた改めてごちそうさまでしたとはい